音声と動画の再生をを許可を選択。では動画再生を試します音が出ない時はスピーカーアイコンで出力先を切り替えます